皆さん、こんにちは。これは、プログラミングチャレンジ。第3回探索法。第2部、全探索。アレンヤです。では、始めましょう。じゃあ、今週が探索法について話すんですよね。で、探索法がいくつかの、えっ、ー、と、なんていう、バリエーションがあります。まあ、えー、と前のビデオは全探索について話して、で、あとは微分探索。 あと、グリーディー法とか、動的プログラミング。これは、まあ、来週のトピックになりますですね。あとは、ヘオリスティック探索法があるですね。ヘオリスティックは結構、ゲームに使ってるんですが、えっと、ここで、えっと、まあ、このコースで、あと、使わないんですね。あとは、メタヘオリスティックも。メタヘオリスティックは、研究とか、えっと、応用問題で、特に、まあ、僕の研究室がメタヘオリスティックを研究していますが、まあ、このコースもこれも対象しない。 で、その他その他もあります。ですね。どれを使うかっていうことが、まあ問題によって変わりますね。まあ前回のビデオで前端作について説明しまして、じゃあこのビデオで、えっと、前端作の例を話します。この例っていうことが、なんか今週の宿題の問題なので、あの問題を説明してから、それぞれの問題を説明してから、えっとこの問題は前端作でどうやって解くのか、自分で考えてみてください。 考えた後に、えっと、まあ、ビデオを続けてヒントとか解説を見てください。では、始めましょう。まあ、まず、なんか、全探索の定義ですね。あの、全探索が全ての答えをチェックして、なんか、探索効果の全ての回答をチェックします。ですね。 で、えっ、ー、と、前端作のもう一つ英語で出ていうのはブルートフォースです。ブルートフォースはまあ全部試して、あと当たる前全部全部チェックするということですね。まあ、ブルートフォースはちょっとネガティブな意味っていうのがあるけど、でも、前端作がポジティブなあと使い方、なんか使わないといけない時もあるので、まあ、前端作の方がまあ、えっと、使いますが、まあ、ブルートフォースが同じで意味ですね。で、えっ、ー、と、もう一度覚えさせます。 全探索の構造が簡単です。まず探索空間を定義して、でえー、と探索空間の一つ一つの回答をチェックして、これはまあループ化、それと再起プログラムでなんかチェックします。でこれ を, まあ 時, 間を時間内で取るためにあと枝切りをしなければなりません、ね。プルヌプルヌプルーヌという話。 ですね。あの、プルーヌな、なんか実装で考えると、プルーヌか何かというと、回答の条件をチェックして、その条件を満たさないと、あの、まあ、ブレイクすることとか、レターンすることとかですね。では、あの、まず、あの、今週の課題の一つをチェックしましょう。これは、ディビジョンっていう課題です。で、ディビジョンが入力は N が来ます。ですね。で、えっ、ー、と、 n に対してすべてのペアと数字のペアを探さないといけないです、ね。その数字のペアがそれぞれ5桁、0を含めて5桁ですね。で、その5桁の数字のペアが2つの条件を満たさなければならない。1つの条件が、まあ、あと数字1は abcd、数字2が fghij って考えて、fghia 割り abcd がイクール n にしなければならない。ですね。あとは abcgfij とかはそれぞれの桁が違います。まあ、例えば n が来たときに n が62ですね。で、えっと n が、っとその、その2つの桁をこれを、なんかこの条件を満足する、満たす十数字はまず79546。 割り01283。これは62ですね。あと、94736割り01528。これも62ですね。だから、62に対しての答えが、この4つの数字となります。じゃあ、では、これを、まあ、この定義を見ると、まあ、これは計算かな。これを計算しなければならないということですよね。計算問題と思われるけど、まあ、実は、えっと、探索法で、あの、 解くのは結構簡単なので、ちょっと前端策を解く方法を考えてください。じゃあ続きます。ですね。まあ、まず一番単純な前端策を考えると、あの、x が0から9 9 9 9あ5桁ですね。5桁のすべての数字をチェックすることです。だから、x はこの10万数字の中にループで回して、 で、y を計算する。y が x かける n ですね。こうすると x 割り y が n になります。すいません。y 割り x は n になります。ですね。あとは x と y の桁をすべて違うかをチェックする。ですね。これは、まあ、ループですね。あの、まず、x は0から999で、で y を計算して、で、ですね。次は、なんか、 x と y の、えっと、桁をカウントする。で、えっ、ー、と、桁がすべて違うであれば、これは、えっ、ー、と、正しいです。ですね。このカウントディジットが、えっ、ー、と、こういう関数なので、まあ、結構面白い関数なんですけど、x と y に対して、あの、まあ、10桁のストリングにして、一あと、例えば、2番目の文字が、えっ、ー、と、2が入ってるなら0。 2が入ってないと0、2が入っている1ですね。こんな感じでやります。これはちょっと解説してください。これは結構可愛 い, いな関数なので、ぜひ解説してください。まあでもこうすると、あの、呪文の数字をチェックしないといけないんですが、結構無駄な計算をやってるんですね。もう少し枝切りしてみましょう。 あのー、なぜかというと、このループの中に、絶対回答にならない数字がいくつかが入ってます。すね。例えば、簡単に考えると、このループが0000から始まって、9999で終わって、でも9999は絶対、なんか、99が、えっと、複数にな重、重複しているので、これは絶対回答にならないですね。000も重複しているから、これは絶対回答にならない。だから少しだけ枝切りすると、 x が 0, 1, 2, 3, 4から 9, 8, 7, 5, 6までのループすることが考えられる。まあ、これはなんかントぐらい、10% 以下、5% ぐらいの枝切りなので、これはあまり役に立たくないの枝切りですね。でも、もう少し考えると、あの y、y の最大も 9, 8, 7, 六5ですよね。 だから y が98765より大きければ、これも無理。なので、最大の x がもう少し短くする。最大の x が98765割り n ですね。例えば、あの、98765割68にすると、まあ、これは2桁ぐらい減らす。 だから、まあ、これは結構大きな枝切りになるんですよね他のなんか枝切り方法もあるのでぜひ考えてみてくださいあの全員探索を実装するときに考えないといけないところですねまずと正しくとどれぐらい枝切りしなくても全員探索が正しく実装すると絶対 正しい答えが出ます。なぜかというと、探索空間を全てチェックする。ですね。で、こう考えると、あと例えば、えっと、まあ、タイムを、なんか、この課題が、この問題よくわからなかった。ですね。この問題よくわからなかったけど、アゴリスムはよくわからない。でも、とりあえずチェックしたい。そうすると、なんか、あと、ただし、ぜただなんか、 ループでだけで実装できる前端索法が、なんか正しい答えを作るため の, のプログラムに重要です。なんか本当にこの問題を解くために、えっと、もう少し複雑なアオゴリズムが必要なんですけど、まず前端索を実装して、なんかいくつかニュテスト入力を作って、そのテスト入力に対してテスト出力を作ることができます。その時は前端索が便利ですよね。<咳> じゃあもう一つの、えっと、前端策、この今週の前端策の例を見てみましょう。これは、あの、宿題の問題の中の Simple Equations です。じゃあ Simple Equations を解説すると、Simple Equations の入力が ABC の3つの数字です。で、ABC が、えっと、ロから1万、えっとですね、一から1万の間になります。で、ABC に対して、 x, y, z を見つけないといけない。で、x, y, z がこの3つの条件を満たす必要があります。条件1が x プラス y プラス z ゼタが a、x かける y かける z が b、x 二乗プラス y 二乗プラス z 二乗が c ですね。じゃ、これはどうやってなんか回答できるのかですね。まあ、前端策、単純な前端策を考えると、 x のループ1から1万 y のループ1から1万 z のループ1から1万ですね。この3乗のループで、えっと、条件 1, 2, 3をチェックして出力する。これはまあ単純な全探索。だけど、なんか3乗のループでそれぞれのループのサイズが1万だとまあありえない時間になるんですよね。だからこれはまあ枝切りしなければなりません。 で、えっ、ー、と、前の問題も同じだったんですけど、ループの枝切り、なんかループで実装した時の枝切り方法が、まずループの最初値と最大値を考えないといけない。だから皆さん、このビデオここでポーズして、なんか1から10、えっ、ー、と、1万じゃなくて、もう少しループの短い、えっ、ー、と、サイズを考えてみてください。考えましたか じゃあ行きましょう。まず、あの、第3の条件を見てみましょう。x 二乗プラス y 二乗プラス z の2乗イコール C。この条件を見てみましょう。C が必ず1万以下なので、で、x 二乗、y 二乗、z 二乗が必ず0より大きいですので、まあ、例えば、x と y と z の場合ですと、 x が -100 から100までですね。x が100を超えると x 二乗が1万が超えますので第3の条件が満たさない。まあ y もそうですし z もそうですのね。だから、えっと、x, y, z がループが0から、えっと、1から1万までじゃなく1から100です。100, 100, 100の3乗ループ が, のループが、まあ、結構 あと短くなったんですけど、これはまだ大きいですよね。でもまあこれからもっと、あと他の条件 A と条件 B を見ると、もう少し枝切りができる、できます。ですね。それは皆さん自分で考えてみてください。ですね。まあ、えっと、これは、あとまあアイディアとしては、実際の A と B の C の値を使うこととかですね。 あとは、なんか、ここは一つの回答だけで結構ですので、えっと、ループが、あと、早くブレイクすることができます。ですね。じゃあ、えっと、前端サークを受走するときに、もう少しの考えないといけないところですね。あの、実際に前端サ、えっと、ークっのアオゴリズムを使うと、一番困るなのは、これは時間内で取れるかどうか。 ということなん で, す、ね、で、すね枝切りということが、なんかこのプログラムの中でどこが一番時間がかかっているのかを探さないといけない。これはまあ、みんな育ててほしい能力です。あの、探索空間の計算方法が重要。それは一番重要なところですね。でも、それだけじゃなくて、あと探索空間が計算しても、どうやって探索空間の回答を作るか考えないといけない。 やり方は2つがあります。1つがフィルタと1つがジェネレイティングですね。フィルタっていうことが全ての回答をチェックして、で、間違ってる回答をなんか捨、えっと、捨てます。これはなんかプログラミング、えっと、なんか簡単にプログラムできますですね。なんか回答1とか回答2とか回答4とかですね。もう1つのやり方が、えっと、 回答を作って、で、作りながら、えっと、間違ったら戻る。これはどうや、ど、どの意味かというと、あの、八食問題を考えてみてください。八食い問題だと、例えばボードが何も入ってないから、まず一つ目のクイーンを入れる。で、二つ目のクイーンが入れる。で、この二つをチェックする。じゃあ、三つ目のクイーンを入れる。で、この三つをチェックする。で、四つ目のクイーンを入れる。で、この四つをチェックする。 この少しずつ回答を作るのはジェネレーティング。これはあとプログラミングがちょっと難しくなるんですけど、でもあと回答を作ってる途中に枝切りができる。回答と作ってる途中に枝切りすると、まだ作ってない分が全てをテストしなくていいなので、ジェネレーティング方が枝切り能力が強い。ですね。 まあ、あのジェネレーティング法が、えー、と動的プログラミングが多いんですけど、まあ、前端作でもジェネレーティング法ができますあので。ジェネレーティングができるかどうかをテストするには、回答が、例えば回答が全部書かなくても一部の回答を書くだけで条件がテストできるかどうかを考えてみてください。8組問題そうだったですね。はい。 で、もう一つ、まあ、これは、あの、まあ、チップ2が、ま、できるだけ早めに、あの、枝切りする。それは、ジェネレーティング法で、ですね。えー、っとで、で、えっと、もう一つのチップなんですけど、このプレコンピューテーションが、ちょっと面白いことなんですけど、あの、本当に問題が大きくなるときに、課題の一部を事前に計算して、プログラムに入れることがあります。それは、今週の課題の一つが、それはできます。 ですね、なんかそれを調べてみてくださいこれはメモリーが結構かかりますがあと計算が難しいときにはこれが役に立つあとは、えっと、探索空間これはとても重要なヒントなのであとこれをなんか着目してください探索空間を作るときには一つだけの作り方 しかないっていうことはないんです。ですね。作り方を複数があります。今週のあとラットアタックがそうです。ラットアタックの課題が、えっと、100と 1024×1024 の町の中でネズミが2万がいます。 それぞれのネズミが違うところにいるんですよね。まあ、同じところに2つのネズミがいるかもしれないけど、入力が、まあ、このネズミが1、2、このネズミが3、4、このネズミが1、2、このネズミが2、4とかですね。で、ネズミがえっと町に配布した後に、1つのボームでネズミがえっと殺しま す, です、ね。で、そのボームのえっと D のデイディアズ ですね。D のサイズのボムが、えっと、入力で出ています。D が50以内です。で、この問題の目的が、ち行列の中に、このボムはどこが置けば、一番あと多くネズミを、えっとまあ、殺すことができるか。ということですね。で、これはね、なんかあの単純な考え方ですね。なんか直接の考え方、当たり前そうな考え方が、 えっ、ー、と、チのそれぞれのマス、00のマス、01のマス、02のマス、それぞれのマスに対して、あの、ボムが置いてみることですね。じゃあ、ボムが00に置けば、どれぐらいのネズミを捕まるか。ボムが01に置けば、どれぐらい捕まるか。ボムが55、56とかで置けばってことですね。で、そうすると、どれぐらいかかかるんですね。そのぐらい。これは、まあ、もちろん、ボムがすべてのチに置くから、えっ、ー、と、 1024の2乗です。で、それぞれにチェックする、なんか、それぞれのマスに置くだけじゃなくて、ボムが、なんか、どれぐらいネズミを捕まえる計算するために、D の2乗がかかります。ですね。だから、ここの、なんか、コストが、1000の2乗かける50の2乗。だから、これは2の10の10乗ぐらいです。相当大きいです。でも、 これをちょっと考え方を並び替えると、ボームを全て予知役するじゃなくて、ネズミがどれぐらいの、えっと、例えばこのネズミ、あと5号にいるネズミが、ボムにどこに置けば、このネズミが対象になるを計算する方。それはね、なんかボーム中心じゃなくてネズミ中心。だからネズミが2万ですよね。 ネズミが入力するときに、ボムのサイズに、このネズミの影響の範囲を計算する。だから、ネズミ一番目が、ボムがサイズ3の場合だと、なんか 3×3 の周りに、このネズミが配布する。ですね。それの計算方法を考えましょう。ネズミに対して N のネズミに、で、ボムのレイディスが D。だから、このネズミの影響範囲を考え、を計算するには、 n かける d の2乗、2乗ですね。だから2万かける50かける50、2万かける2050だから10の、えっと、十の7乗ですね。で、それを計算した後に、それぞれのマチのセルをチェックして、なんか、その、それぞれのセルには、そのネズミ、あの、そのセルにどれぐらいのネズミの範囲があるのか、チェックができます。だから、それは、えっと、1000かける、えっと、 <笑>あまあ、1000あと1000の 1000×1000 なので、これはあと10の7乗プラス10の6乗。だから、これと、なんか、最初の方法と比べて100分の1ぐらいのコストです。だから、なんか、町中心、ボーム中心の計算じゃなくて、ネズミ中心にすると、とても短い。なので、あと、 まあ、つまり、えっと、どこでループするかを考える。例えば、あと、ボームで、ボーム中心でループするか、ネズミ中心でループするか。そうすると、ボーム中心の探索空間のサイズを計算する。ループ、えっと、ネズミ中心の探索空間のサイズを計算すると。それによっては、なんか問題のコストが変わります。ぜひ、あの、今週の課題を回答するときに、それを考えてみてください。では、えっと、今度は、なんか、あと、 であと微分探索とグリーティー法についてを勉強します。